外為ドットコムは外国為替保証金取引、いわゆる fx の取引環境を提供している事業者です。現在110名余りが働いています。お客様の取引口座は現在47万以上ございます。そういったお客様にいかにリーチしてサービスを利用していただけるようになるかが今後の課題です。お客様の問い合わせ対応も同様です。今後はチャットやチャットボット、メッセン、ジャーアプリや sns などデジタルチャンネルのサービスを充実していきたいと考えています。 弊社の場合金融会社であるため機密情報や顧客情報などそういったものが外部に流出しないように社内の PC からインターネットへのアクセスを遮断するなど厳格な IT セキュリティポリシーがありましたそういった課題もクリアしながら2ヶ月という短期間で構築するというプロジェクトのゴールを達成することができました大成功でした電話のの機能はどの会社を見てもあままりり変わり映えしません。でもピュアクラウドを見た時はこれだって思いました コーールセンターシステムとは別のシステムを使って為替レートの自動音声案内をしていました古いシステムでしたのでメニューの増加に対応できないばかりかシステムを刷新する場合には大きな費用がかかることが分かりました新たに導入するシステムに求めたものはこれまでと同じようにお客様との対応ができること為替レートの自動音声案内ができることまたコールフローの変更が簡易的にできることこれが要件でした 当社のオープンサイトで為替レートの情報提供を行っていますがそのデータのソースとなる WebAPI へ当社にとっては例えばエフークスの取引はオンラインで完結するのですがお客様の中には口 座, 座にロックがかかってしまったりエフクスのアプリが動作しなかったりとうまく取引できないケースが発生します。 そうした時に最後の取り出となるのがホールセンターですコールセンターは月曜日の朝7時から土曜日の朝7時まで取引時間内は24時間のサポートを提供できるようにしております特に取引の利用ができる、できないはお客様の利益に直結しますお客様のお問い合わせにほぼ初回コールで解決できる知識を持ったスタッフを育成しています 適切なスキルルーティングによってお客様からのお問い合わせの一時解決率を 100% 維持するとともにお客様の課題解決のスピードにもつながっています。ピュアクラウド導入後 FX 市場の相場要因による雇用が増加したため単純な比較はできないのですが応答件数は 6% ほど向上し一時通話あたりの平均通話時間は 10% 近く短縮できました。 また初回解決率は 100% を維持していますジェネシスの「ピュアクラウド」には世界中で培われたベストプラクティスが盛り込まれています「ピュアクラウド」を利用することで世界標準のマネジメントツールやレポートを取り入れこれまで以上にコールセンターの運営やスタッフを新しい角度から見つめ直しよりお客様にプラスになるサービスを提供できるものと考えておりますやはりお客様が笑顔で えー、満足してておでんを切っていただけることそれがやはり充実する瞬間でございますピアクラウドを選択したのは大正解でした自分たちが実現したいサービスが実現できているそして将来やりたいサービスも対応してくれるジェニシスはガイタメトコムのコールセンターの将来を一緒に支えてくれる仲間です<音楽>